強くなれる理由を知った僕を詰めて進め泥だけでのさまざまよ作業を心くくるくるな夢はさむよなる それだけさ黒いの意味空になでも変われるのは自分自身だけそれだけさ強くなれる理由を知った僕を全て進め どうしたってさよならゆでもないようらめが右でも誰げだろうさよすくなれるならなり立と悲しみよ世界にさよならゆでゆめゆめをしたくなるの花よせれぬなにも照らして